こんにちは。大竹ひろこです。山田ジュリアです。今日は一緒にやってます。えっとこれから。起業家の方たちのインタビューを動画で撮るっていうサービスをやろうと思っていて。うん、います。<笑>はい、はいうん、インタビュー自体は無料でさせてもらおうと思っていて。はい、何話してもらえばいいんだっけ？企業ストーリーとか、うん、何やってるかとか？うん サービスの内容とかの説明をしてもらったりとか、そう、ね、2人でインタビューして、うんうん、あの話、引き出しますよっていうね、うん、<笑>大竹さんは、えっ、ー、と、インタビューとかの得意なので、得意なんです、ねはい、人の、なんだろう、うん、話を引き出すのがすごいうまいです。っていうかねあの、人に興味があるんですよ、私, は、はい、い私もあります。なないじゃん<笑>全然ないじじゃゃんん全然 自分ばっかじゃん。<笑>そんなことない。<笑>そんなことあります。私は自分より人のことが好きだから、うん、聞いちゃうの、ねうん。普段から。ねほれはほる。うん、だら普段と変わらないんだ私の場合は。うん。たったが。<笑>私はあんまり人が何を考えて、何をしていようがあんまりこうどうでもどうでもいいったらね、悪い悪いけどまあぶっちゃけどうでもいいけど、えー、宣伝をしたいんですよ人の。<笑> 人の宣伝はしたいなんでえそのみんな宣伝が下手だから広告とかあっ代わりにしてあげるからそう代わりにっていうかう私を使ってしてもらえばいいな、ね、あなたのメリットえー、っと私のメリットは私有名人になったらいいなみたいな紹介しまくってそうそうそうなんか紹介してるやついるぜみたいなそ う,、うんそううん、私人と人とねつなぐのは大好きなんですよへ だからう、私のなんか持ってるコンテンツで、うんえー、誰かと誰かがつながったりとか、うん、そういうのが大好きですあそう、うん、じゃあ連れてきて、うん、私が聞いてそこまでいっぱい、うん、うんうんって言ってれば、うん、宣伝になるわけです、ね、そう、うん、<笑>そういう場を提供するのが得意あだけどあんまり興味がないから、うん、聞き出すのは大竹さんの方が得意、うんうんうんうん でちょうどあの補 い, っていいあってそういう、ね、あのインタビューされたい方、はい、募集してます、はい、あの横浜近辺にぜひ来てください、うんはい、うちは近いからね、うんうん、でこういうとこでインタビューして、うん、でこういうふうにあの動画を撮って配信をしま す, そ, です、はい、でその内容が結構いいって思った場合、はい、いやあの私が文字起こしして文章にもできるし、うん、写, 真写真も撮れるし撮れるしっていう、うん、最強ですよね うん、写真と文章は何でもないでも、うん、ね、うん、広告にしてもらえるので、そうそう、うん、ただしゃべるだけしゃべって帰ってもいいし、うんうんうん、あれ、結構私、いいこと言ってたわみたいなときは形にもできますよし、ねうん、そこから有料ですよね、そうです、うん、動画は YouTube とかにもアップするので、うんうんうん、あ、そうそう、うん、コンテンツとして使えると思います。使えますね、うんうん、動画うね店のの紹介ととかかでもいいし、ね、そ, うだよ、ね、その人がやってるサービスとか、うん 何か知らないけ ど, なんか知らないけど短いやつでアップしておくと何か見られるよねそうですそうです手ないやつでもアップしておくとそうそうそう、うん、はい遊んじゃった、うん、ということで、あのー、本来の目的である、うん、インタビューインタビューねうんあのほ、ー、らあなたが宣伝をしてくれるんだよね<笑>、うん、番組をやろう番組やろう、うん、名前どうしようかね なんか私さ、太、うん、田上田って好きなの、うん、知ってる感じ知らない<笑>な太田太田上田、うん、太田ひかりと上 田,、うんねうん、田上田で、太田上田太田山だりする<笑><んか><笑>その流れじゃないのだって。広<笑>子<笑>ジュリア広子ジュリア広子ジュリア大竹ジュリ ア, ュリア大竹ジュリアってそういう人みたいで、ねうん、大竹ジュリア番組は大竹ジュリア大竹ジュリアのなんとか 何がいいかな なんとかの部屋じゃねえ、ひろこの部屋みたいな。そうだね。あれはね、あのひろこの部屋はさわこの部屋のパクリ？違うのよ。あの大森あゆみさんって人があゆみの小部屋ってやってて、うん、それのパクリ。うん、<笑>大部屋にするじゃん。<笑><笑>大部屋にする？<笑>まあ大竹、大竹ジュリアの大部屋。意味わかんないし。<笑> は<笑><笑>なんかみんな相撲取るわけ<笑><笑>いいけどさそれでも<笑>じゃあ何何かななんかだからコンセプトがないとさ、うん、こういうの、うん、決まんないよね、うんうん、何でいやあなたがやりたいったじゃないのすかインタビューが うん、見てる人にッとってのメリットがないからそれをさ裏コンセプトで、うん、見てる人が楽しめるようなものっていう感じにするには、うん、表コンセプト必要だよね、うん、そえっ何、ね、なんだろう見てる人が楽しめるようにするもちろんでしょう楽しくなきゃ見てくんないじゃん、うんうんえー、そうだななんかないですかね面白いコンセプトは<笑> 聞いちゃうん<笑>だって若が頑張ろうよやっぱさ出る人は引き出してもらえるから、うん、本当の自分のその本当のとこみたいなのさ、うん、気づかないのを引き出してもらえるから、うん、やっぱそういうさ過程が見れるっていうか、うん、ああそっかそっか、うんうん、それなんか言語化するのが難しいね、うん、ね、うん、そのなんか なんだろう。丸裸にされてる感じ。うん。丸裸とか TV。全<笑>裸 TV。全裸 TV おかしいでしょ。<笑>名前だけさ<笑>マッパ TV。<笑>大竹ジュリアの全裸 TV ってさ全然なんかコンセプトが違う。マッパいいじゃん。マッパマッパパンショーケア。<笑>え？ちょっと待って。素顔みたいな。 あ, あそうですっ、ね、ぴ、うんスピンスピン TV すっぴん TV ね、うん、大竹クリアのすっぴん TV, スピン TV 今日もすっぴんにさせられるのはどうなっちんでしょうかみたいなあいいねで、うん、化粧を取るわけじゃないんだけど、うん、ね取ってもいいんじゃないた い, ないいね、うん にまとった衣装を枚脱がしていいね決まりました。ねうん 大竹ジュリアのでいい<笑><笑>いい よ, <笑>いいよ私が大竹ジュリアって人みたいな、ね、そうだ ね, ね、うん、私じゃないかこっちかよく分かんないよね、うん、誰がどうなのなじゃあ私は大竹ですジュリアですって、うん、で大竹ジュリアの、うん、そうスピン TV のさ、うん、スピン TV みたい な, なんかそういうのんか何かやるなんか それでえっ、ー、と大竹ジュリアンの TBTV に出たい人は出たい方無料です無料です内容は社長インタビューうんそう 社, 社長っていうかなんだな起業家起業家インタビューみたいな、うん、社長も全然いでもさスポーツマンとかでもいいんでしょうねいいいいいいよ、ねうん、何かに秀でてる人だよね、うん、スポーツやってる人とかもいい ね,、うん い, い, ねうん、いいよねスポーツマンよとなあとさあの先生系、うん、医者とかさ愛、うんうん、もいいよねいいねうん なんかあれ考えよいですよ、ね、<笑>すっぴん TV のオープニング、うん、あ、いいねどうするじゃあ、私編み物してるわいやいや、おかしいでしょ、それ<笑><笑>いいね、そのワンテンポ遅れちゃったすごくいいと思う。<笑>そういうのでいいあ、そう、うん、ちょさ分かったって言いそうになってるなんかささちょっとさ、考えるよね考えてないんでそれ 遅いのかもしれない、もともと反応が<笑> そ, う そ, うそうそう、私なんかも考えてないんだよ、ほんま一番すぐ行っちゃうタイプだから、うん、いや考えてたともうんですうん、待てよ、あんたが出て一瞬考えてるけかと思、ねうん、考えてるかもしれない、そういう意味ではそうでしょ、うんうん、そうだと思うんだよ、なんか、編み物してるわって言われて、うん、う分かったって言いそうになっちゃう、うん、<笑>いやいや、待てよみたいな<笑>番組内でもう編み物しながらインタビュー、あ、できますよ、私。 ダメでしょ。や, るやろうかじゃ。じゃあ、誰かちょゲストじゃあ、ゲストになってください。は い, い今日どうもね、本当にわざわざ来てくれて、本当にありがとうございます、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、山田、山田さん、山田ジュリアさんって本名なんですか。そうです。あ, おあ、お仕事何時されてるんですか。仕事はカメラマンです。あ、なんかコンセプトとかあるんですか。いろいろカメラマンもいらっしゃるじゃないですか。はい。うん、どんな感じで、あなたの売りは、配り。私の売りは、はい、えっと、 その被写体の人自身を、こう売り出すような写真を撮る。うん。うん、じゃあ、潜在写真とかことですか。まあ、そう、潜在写真とかなんですけど、うん。その、それをこう女性目線で。撮るっていう、うん。え、何、女の人が撮れば、女性目線になるってわけじゃないってこと思うんですか。うん。どういうこと。女性カメラマン、他にもいらっしゃるでしょう。うん、ねえ。私が撮ると、女性目線で見たいわけじゃないですか。うん、あ、まあ、女の人が撮れば、女性目線にはなるとは思うんだけど。うんうん うん、何が特徴なんですか特徴はですね、うん、その写真を使って、うん、その後どうするかっていうのはうな、ん、アドバイスとか、その後の使い道とかも、全部広告として、うん、なるほどね、提供できる、あそっか、カメラマンの域超えてますけどね、そこだね、うんうん、だから自分がなんかこう、自分のものを売ってきたその経験を生かしてみたいな、うん、そ, うそうそうそう、うんねうん、それはほのカメラマン、確かにないかも、うん、撮るだけの人もいるもんね。うんうんうん 発信をすることだった大会だ。例えばホームページとかブログにどうどういう風に使っていくみたいな。三千点もんね。そうね、うんうん。山田さんは。うん、はい、うん。山田さんは特に力を入れているのはどんな媒体ですか。うん、媒体？ホームページです、はい。ホームページ。はい。ホームページあちなみに何個お持ちなんですか、はい。ホームページは数えたことあります。数えたことないですね。十<笑>個ぐらいは運営してると思います。いつも十個でいや去年聞いたときに十個だったから多分増えてんじゃう増えてるかな。 たことがないそうかもしれないあの使ってる SNS は何種類ぐらいですか使ってる SNS は、はい、フェイスブック、はい、ツイ t ター、はい、インスタグラム、はいうん、ピンタレストはいはいあ懐かしい、うん、今結構ね t e r e s t またね熱いんですよそうなのうんええーっ何、うん、あとインスタインスタインスタ言 っ,、うん、っ, てってないインスタグラム、うんラ えー、そうそう。アメブログ、ラインブログ、うん、あと何ですかアメーバのアメーバオウンドのホームページ。ーうんうん、あとタンブラー。ーあれどう？タンブラーどうですか？タンブラーねちょっといまいちよく分いまいち正直、うん、よくわかんない。うんうん だいです出てたと思うんだけど、うん、そ, そこでお客さん取れてますっていうランキングとかランキングは1、うんえー、番がホームページ、うんうんうん、やっぱねイメ ー, ージですね2、うん、つ目はフェイスブックフェイスブックフェイスブック広告ってこと違うフェイスブックの普通の普通の投稿でそうフェイスブック広告もたまに出すんですけど、うん、まあ出した時は反応はあるけどそんな頻繁に出してるわけじゃない、うん、うん 基本無料で全部使ってますでも出したときに反応があると思う広告なんでね、絶対に取れるって言うわけてないので、ねうんうん、お金んかかるけどね、うんうん、でも取れてるってことですよね、フェイスブック広告は結構細かく、うんうん、そのリーチ先を指定できて、うん、そのまに安いんですよ、ね。うん<笑>うん<笑> るななんんかか知りたい人いい人じゃないですね？フェイスブック広告ねね、やったらいいと思いますよなんかで、ね、集客したい時とかだから写真撮ってあげてフェイスブック広告 あ,、うん、あの山田さんはあれですもんねバナーも作れますよねそうですバナーも作れます ね, ね今ちょうどキャンペーン中でそうですよねそう、ブログ読者が千百十一人になったので、うん、ありがとうございますありがとうございますそのキャンペーンをあのやろうと思ったきっかけはなんだったんですか？えっ、ー、とまあちりばんだからっていうのがあって<笑> 正直ちょっとキャンペーンやるのめんどくさいなと思ってたんですけど、この隣にいる編み物をしている大竹ひろこさんがキャンペーンやんなよって言うね。<笑>じゃあしょうがないから、なんか1111円のなんか作るかみたいなねのでやったんですよ。なんと何人来たんでしたっけ？えっ、ー、と今80何人かなすごいですよね。誰のおかですかね、えー、大竹さんのお金げで す, す。っていう感じでいかがでしょうか？先ほどのリクエスト。 み物ししながらやってみましたけどすごいじゃあ「すっぴん TV」ね「大、うんうん、竹授アのすっぴん TV」をやりますとか「いをやります」だから、あのー、YouTube の何とかってやつだけ撮ってで生でやればいいんだよね生でやるのあな あ, 違ったあ 生, 生でもやって生でもやってそれをあとで編 集, 編集してマアップしたらいいんじゃないあそっかそっかでダブルで美味しくね、うん、生だったらじゃあさフェイスブック こっちの方長いいいいいいんじゃなそかららい30分ぐらいする とりあえず30分ぐらいって思っとかないと伸びるよ絶対、うん、そっかテレビ番組も1時間やってないもんね、うん、CM 入れたら中身45分ぐらいだもんねうう普通で CM 入れようかなで出私た<笑>急に「はい」みたいな変わるから<笑>そうそうなんかこう出してきたりとかそうなどうやってやろうか CMCM CM は作っといて入れ込むみたいな あじゃあ別撮り、ね、あでもあれかそれは編集の時にやればいいから、うん、途中でじゃあこっから大竹さんの CM に入りますみたいなそこでに見なくなるとかじゃないよね、うん、でもありえりなんか、うん、ありえあもしくはあのあうちだったらほら亜美くんとかイエーイとか出せるからね、うん、猫タイムみたいな、うん、猫みんな大好きだから、うんうん、そうだね、うん、犬連れてくるんで はい 犬, ね、犬タイムうんうで来てるさってこうやってさ<笑> CM タイムみたいに入る感じでいきなり犬撮影しだすとかも私う。またまなんだそれが分かるなんか書いてあるあれちょっと待ってよ番組は毎回「番組は毎回ペアカラールックでお願いします」だってあっそれがいいね 平野さんが見てくれてるみ あ, ありがとうございま す, います嬉しいもう、うん、今や平野さんだろうみたいな、うん、かいないから<笑>なんかテーマカラーを決めてやろうかいい よ, いい よ, いいよじゃあ大は 何, すよ、うん、何かな私ね黒か白か黄色か赤しか持ってないから、うん、<笑>全部持ってるけど、うん、黒だと暗いよ、うんうん、白白白爽やかでいい、うんだえ無 地,、うん無地 無なんたまももいい、ねうん、にワンピースはあげようか私 パンピースなんか着る、あまり着ることがないから。な、ま、ん持ってくるわ。衣装で私は持ってくるわ。あ、本当。うん、何が似合うんだろう、この人。私着れそうなのにして。サイズ教えて。はたら結構あるね。四、う、十、ん、ぐらい。<笑>同じじゃんか、私と。なんでそんなの。わかんない、測ったことないからね。あ、四十あるわ。ここあるな。えー、じゃあ、私のでいけるじゃん。 なんかじゃあ、華奢見えするやつってお願いしますそういう観点で服買ったことないの細く見えるとかどうでもいいからあ、そうなんだどうでもよくないえー、どうでもよくない、全然よくないなんで細く見えると何が一円儲かるの儲かるよなんでデブよりいいでしょデブまで行ってないじゃんでも細く見えたいなんでえ細く見えたいから、ね スープ見て関係ないもんカメラマンがさ3キロ増えてようが3 k 減ってようが関係ないじゃんかみっともない感じだったら嫌だけど普通ならそんなにいいんじゃないのね、うん、そうねって私思うけどねそんなことよりちゃんとしてた方がいいと思う<笑><笑>、まあ、髪とかさちゃんと違うけど結構この辺適当じゃなんかえー、本当？ン<笑>うんで見える人が見たら安い人って分かるからねそうだねかつて見る、まあ、私もすぐ分かったけど 言っ て, ーてるよねみたいなダ、うん、だよおっしゃったよなっ言ってるじゃないよ何回も、うん、<笑>そんな服でいいのってずっと言ってるのに、ねうんうん、んかさやっぱそのそのねあのインタビューの、ね、方をお迎えする日も、うんうん、か気にも変なる服だと思、うん、じゃあいいや大竹さんチョイスで毎回服は本当に着る私の服だからね、うん、まともなのないよ着れるならいいよ サイズなんだろこれ着れんのかな。着れん、着れんじゃない。あ、ここ結構細いんだよね、ここ。あ、本当、大滝さん胸があるからさ、一しなんだけど、大丈夫じゃない。<笑>私ぐらいなら、ちょっと、分かった、うん、じゃあ、あ白か、なあ、なんか来てるよ。あれ、あ、モールさんじゃん。モールさん、ミニオンみたいやな、だって。ミニオンってなんだって。ミニオンっ黄色いあの、変なこう、そんな。ああ、ああ、こんな色だっけ。こんな色、こんな色。本, 色<笑>本当、モールさん、お久しぶりです。伸<笑>び増えてるじゃん、何気に。 ね、あれ私もちょっとお一人いらっしゃってるわそう普通にありがとうございます、うん、じ, ゃあじゃあ毎回服は大竹さん提供っていうことでえー、髪の毛え髪の毛髪なんかだって何もやることないよどうしてですかこうやってちょんまりとかす<笑>な何すの帽子かぶる帽子かぶってインタビューってのもね変かなもん、うん、これだと変かな いいいんじゃないそれならへんじゃん2人ともかぶってないんじゃなんて何 で, しょなんでえ制服みたいなさだってほらエレベーターガールかってたらしい、うん、あれは変じゃないでしょ、うん、ああいうふうにしちゃえばいいんだよ、うん、ああいうの好きなんだけど<笑>私あエレベーターガールの制服はすごい着たいじゃあああいうのにしちゃ好きなの。じゃあコスプレみたいにしよう制服みたいな品のあるね品のあ る,、ね、<笑>の あ, るやつあのこの間カラオケみたいのなのないんじゃなく て, <笑>てもあったのかな すごかったね。取られてたんだ、ね。まさかあれを乗っけられるとは思わなか<笑>怖自分の見たくないから見てないもん、ね。私も見てないんだよ。怖いから。<笑>小さいさ。そうそうそうそう。外動いてるのしか見てない。なそ村木洋平さんがやってくれる。ねえ。当然。<笑>そうね。じゃ あ, あどうしようかな。じゃあなかそんってる方がいいよね。うんが、うん。今回もさ、そのいろいろツッコミが入っていることは、うん、色味にみんな興味があるから。そうだね。ね お化けな毎回選んでるからいいんじゃない。私、服をに、私は一着で、一着持ってくればい い, い。上半身だけでいいよ、ね。上半身だけでいい。座ってるばいい、うん。そう。え、何でしょうか。何それでしょ毎回買えなかった。<笑>私じゃあ、あんたの用の服も買わなきゃなんだいよね、今後。<笑><笑>ギャラ。<笑>なん衣装。衣 装, 衣装がかりのギャラをもらえる。<笑> バナナちゃんと余ってるやつ。え、バナナ余ってるやつ、ねね。もうもう来ないやつ。あ、売るやつ、ねえう。売るおつる、ね、も八本入ってる上に。あ、そうなんだ。ぶんだじゃない。じあそれでいいや。そこでいい。そこでそうもういらない箱から持ってきて、ね。その後売るけやつ、ね。ああ、いいよ、ね。じゃあさ、じゃその俺にバナナ作って。マ、ね、<笑>一着一<以>個。<笑>一着一<以>個。<笑>すごいいっぱいなっちゃうな、ね。バナナ。あのほら、フェイスブックページをこれから作るんだけどだから。うんうんうん。使わせてもらう。 文章がそのフェイスブック広告のバナーもいるんでしょそうあれみんな写真いるもんね、うんうん、あれやっぱさちょっと話変わるけどさやっぱ写真に文字が入っててっぱパッとくるよね分かりやすいよねやっぱり ね, ね一発でね、うんうん、コメントで補足よりやっぱそっちだよね、うん、コメント見ない人もいるからね、うん、そうだよ、ね、見てもらうためにあったらいいんじゃないかなもう一発で何のことだってそうそうそうそうで詳しいことはうそ、ん、うそ、ん、うそうそうそね。そうだう、ね 勉強になるうん、それでいい<笑>ということで福は大竹さん提供で、えー、とインタビュー番組「大竹ジュリアのすっぴん TV」「ボロイいいね」「いいね」「いいね」うん「うん、いのね」「いいね」「いいね」「いすね」「いいね」「ね」「いいね」「ね」「いいね」「人気になっちゃったらホンちょっともしかしたらあの、うんね、出演料に育ってもらうみたいになっちゃうかもしれないに申し訳ないんですけど今ならまだ無料なので、うんうんうん、今のうちっちゃい今のうちかなうね」っていうねうん 感じだと思うんですよ何、うんうんね、<笑><笑>何かかかかにな何て言えばいいいいてててるる言っていだく語弊があるからかなんかしてるみたいなそ う, そ う, そうなんかまい何かが好きとかそうだ、ね、でもいいしとびきり編み物が早いとかさ、うんうんうん、<笑>折り紙がうまいとかね折り紙がいいね、うん、本当にすっぴんでって書いてある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 <笑>ということで、はい、はい、結構喋ってたね、うん。もう私の方は本当ね。絶望的な<咳>ビ。ビュー数ですね。多大丈夫とかしか言ってないので。編集してまたアップしますので、ね、これ使える。今日とりあえず使ってみて。本当、うん、とりあえずあの必要の量だからね。うん 分かりましたありがとうございました皆さんありがとうございました大竹ジュリアの『すッピン TV』やってきますんで、はい、あの出演したい方はあのお気軽にどちらかのメッセージャー、はい、あ投稿もしようかこういうのやるよそうだねうんねそこにコメントくれればお待ちしてまーすちなみにあの横浜近辺に来れる方限定ですから、うんはい、あもしくはジュリアが地方行く時にあそうだねそれいいえ9月のさ、うん、あれ 23?、うん は芦屋に行くので、芦屋が23の夜帰るのかわかんない。まだ24の予定あるんだけそうでもわかんない。何時に帰るかわかんない。も時間あるかもしれない。あ、そう1時間ぐらいになる。22の夜は大阪だから、うん、絶対いるよね。うん、とか、うん、行けます。うんね、うん。やった。ではよろしくお願いします。ありがとうございました。ではまた。バイバイ